皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月3日。今日からまた、防衛軍フィーバーが始まりました。ミラクルボックス撃破の実績をまだ解除していない人はチャンスです。バージョン 6.3 で待機時間が短くなっていることを忘れていたので、軽くビビってました。銃華兵団のミラクルボックスは、この時間に、この場所ですね。 予習はバッチリです。報酬の弓はぽいすることにして、呪文発動速度付きのコーンはなかなかいいのではないでしょうか。旅芸人とかが少し楽になる気がします。以前の動画で、原生秘跡に霊脈魔法人の効果が乗るかという疑問を投げかけましたが、その検証結果が出ました。ガンストダメージが出たということは、おそらく効果が乗っていますね。これで原生秘跡を一撃で壊すことができます。